皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月23日、今日の魔法の迷宮フィーバーは、ドラゴンガヤのカードでした。ガンダタさんがやってくるのはフィーバーなんでしょうか。微妙です。そして、天性モンスターフィーバーも始まっているので、久々におまじないをかけてもらうことにしました。 いい機会なので、ここでリホイミ梅の白アイパッチを完成させたいところです。ところが、白バラの騎士が全然出ませんでした。30分で2匹しか出ず、白アイパッチも2個しかもらえませんでした。合成の方も残念な感じでした。天性フィーバーのおまじないと奇跡の香水の効果って重複しますよね。どうなっているんでしょうか